ええー、と、zoom で参加されている方に、えっ、ー、と zoom のご案内です。あ、z o o の機能のご案内です。えっ、ー、とセッション終わった後にですね。時間がありましたら、質疑を取る時間を設ける予定です。で、その時にですね。あの質問がある方は挙手していただいて、あの指名して質問するという形をとる。取っています。で、その挙手なんですけれども、えっ、ー、と、zoom、の画面。 見ていただいて、下の方にですね、アイコンいくつかある中で、参加者というアイコンがあります。でそれを押していただくと、参加者一覧の画面が出るかと思いまして、でその画面の下に、あの挙手という、まあ、アイコンがあるかと思います。で、こちらを押していただいて、あの実際にあの質疑応答をするという形になります。試しに、あの、失業、失業で、ね、挙手の。 ボタンを押してみていただけますかもしあの分かり方あありがとうございます筒井さんとかあ、あ、こ、スタッフの小島さんもありがとうございます分からなかったらあのチャットとかで分かりませんとかまあ、質問を言っていただくのもでも結構なんですけれども挙手の方が分かりやすいのでもし質問する際はぜひお、ね、それを使っていただければと思いますありがとうございます手を下ろしていただいて またあの、YouTube でご覧の方にお願いです、えー。この部屋のハッシュタグ、パイコン j p アンダーバー3となります。えー、Twitter などでですねあの、感想ですとかコメントぜひこのハッシュタグをつけてツイートしていただけるとあの、このセッションが盛り上がるのでありがたいです。ぜひお願いします。 それではまもなく時間になりますのでこれから稲盛明さんによる発表を始めたいと思いますタイトルはスペックドリブンディベロップメントフォレスト API です発表時間は質疑応答を含んで15分となっています稲盛さん発表前にあのマイクテストを兼ねてあの読み上げ事項を読みいただけますかはいありがとうございますでは読み上げます 私の名前は稲森明です。発表タイトルはスペックドリブンディベロップメントフォレスト API です。発表説明は日本語です。発表資料も日本語です。発表資料は公開します。発表中の写 真, 写真撮影にも同意いたします。PyCon JP の行動規範に同意します。ありがとうございます。クリアに聞こえているので問題ないと思います。 それではあの稲盛さん画面共有を開始していただけますか。はい。えっ、ー、と。はいしました。はいありがとうございます。それではあの稲盛さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしいですか。 はい、大丈夫です。発表お願いします。はい、では、稲森ですでは。改めましてよろしくお願いします。えー、スペックドリブンデベロップメンフォーレスト API。なんか PyCon JP の p y コ o n が全部大文字になっているのは、なんかこのシートの仕様です。後で直したいです。えー、それではまず自己紹介ですが、はい、えー、秋田稲森。インフラエンジニアで一応 IIJ によりますが、 え、IIJ の業務としてはやっていないので、まあ、いるんだな、ということぐらいで、会社の情報を出しているとか、そういうところはあまり考えないでください。で、ずっと社内のサービスの開発とか運用をやっている傍ら、4年ほどアメリカに駐在でいてきましたと。ただ、技術的なバックグラウンドは、まあ、CCNADA 取ったり、LPIC 取ったりと、なんか幅広いねと言いつつ、要するにネットワークエンジニア、Linux エンジニアということなので、あまりプログラムっていうのは長くやってこなかったという、そんな背景を持っております。 したがって、あとで、仕事なんかもちょっとお話しますが、まあポペットとか、シェフとか、アンシブルとか、フレント D を使ってログを集めてみたりとか、そんなことをやってきています。ということで、仕事のことをお話しますと、主にインフラ基盤の開発、運用、監視など、そして、まあハードウェアの検証をしたりとか、動かしたり、セットアップしたりとか、セットアップする以上の運用ツールですね、を作ったり、監視を作ったりすると、 いうので、なんとも台数が多いので、この辺をやっぱ日々自動化したい。で、ロゴを収集したい。まあ、そういったものをずっと作ったりしているのが主な仕事です。まあ、そんな関係上、サーバーのオペレーションとかは非常に知見があるのですが、まあ、かっつりしたアプリケーションみたいなものを作るっていうことは、ほとんど経験としてないです。なので、最後に書いてあるアプリケーションエンジニア、プログラマーっていうのは、まあ、基本私の周りにもあまりいない。 会社にいないというよりは、業務として、そういうのを主体としてやる舞台ではないので、そういう人がいないということになります。さて、そんな中でやることというと、まあ、運用の自動化、API 化。まあ、今回のタイトルなんかにも入っていますが、API 化。今までですと、まあ、SSH で分回すみたいな、本当にスクリプトで回すのが多かったんですけど、近年、どこもかしくもインフラも API 化されてきたおかげで、API 化っていう言葉も自動化にらべあの加えて、 やりたいねなんていうのがまあ聞こえてきますと。誰もが有名なユートピア。も、まあ、ありがちですね。誰かがあれ欲しいんだけど、こんなスペックでねみたいな、こういうシートあげるからって言ったら、自動でできちゃうような、そんなシステムが、毎回欲しいねって言われて、作ってねって言われるんですけど、まあ、大体、言うは簡単だけど、作るのがすごく難しい。そして、最近の言葉ですと、まあ、めんどくさいことは全部 Python にやらせようみたいなこともありますけれども、こういったものも、 なんか Java とか Python とか Ruby とか使えばうまくできるんじゃないのっていうんだけれども、実際そこにも言語に精通したエンジニアがいるわけではないので、シェルスクリプトでは簡単だろうねと思って、こう、なんとなくこういろんなものに飛びついてみる。そんなことをやってきました。そうすると、まあ、時代から言ってパペット、シェフ、アンシブルとまあ、こう、経てきたんですよ。まあ、便利ですね。非常に便利です。今は最近はアンシブルの 触っていますが、まあ嫌いではなくむしろ好きな部類ですが、まあどうしてもやっぱり社内のツールとか業務に携わったものになるので、汎用的なモジュールだけではどうしてもまあできないと。特に IPMI 周りとかそういうところも結構めんどくさいので、あとあの a c 量がかかっててここは絶対に開けてはいけないとか、プロキシーかませなきゃいけないとか、そういうのがあるとまあ、どうしてもどっかに何かしなきゃいけない。で、ずっと書いてたんですけれども、できなくって、 まあ、簡略化するためにアンシブルのバージョンを追いかけなきゃいけないとか、なんかこう、簡単な言語で書けるよっていうけど、独自な言語で、かつフォーマットが変わるので、まあ、覚えてられないな。そろそろ自分で書いちゃえばいいんじゃないかっていうふうになんか思い始めて、Python 界隈にやってきたのが私だったりします。ですが、これを作るときに困ったものなんですけれども、さすがにここにあるように JPEG なんてものはないですが、CSV とか、テキストとか、 まあ、エクセルジップには、ここはちょっとだいぶ違いますけど、まあでも、やっぱりいろんな書式が混じってるんですね。書式の関係上システムを作りますので、まあ、M4 のマクロがあったりとか、バインドのレコードファイルなんて、あの、タブなのかスペースなのかとか、そういったところの区切りが、まあないと。だから、ああしたい、こうしたいっていうような、そういうパワーポイントみたいな仕様っていうのは、みんなエンジニア書くの嫌いなので書かないんですけど、まあ、一種のスペックといいますか、仕様が書いたパラメータファイルっていうのは、非常にある。そして誰もが書いてくれる。 最近ですと、やむるだけでなく、JSON も書いてはくれるんですが、だけど、やむるだけに統一したいよねとか言うと、いや、ちょっとバインドはやむる読めないし、みたいな、そんな状況になったりして、使えない。そして今度は、じゃあ、何かこう、一つのものに統一してつこうぜっていうんですが、いや、ちょっとこのプロダクトはこのカーネルでしか動かないんでね、みたいなことになって、そこも統一するのが難しい。そんな背景の中で、まあ、いろんなことをやりたいなと思うと、結構難しいと。 そんな状況ですね。どっかいい時代ですね。最近は動くようになって便利になりました。さて、ということで、えー、なんか作ってよって言われた時に真っ先に考えたのが、使用者の方からコードが作れないかなと。スフィンクスなんかでい う, こうプロ、コードからドキュメントを書こうっていうのはよく聞くんですし、それがまあ、ある種当たり前の発想なのかもしれないんですが、インフラやってると YAML とか JSON があるので、こいつらを全部網羅するような コードが作れないかなと。逆に YAML に書いてる仕様をちゃんと全部動いてくれるコードを書かなきゃいけない。できたからこの YAML と同じですっていうんではなく、出来上がってる YAML 側から設定ファイルからちゃんとこの行を全部解釈してすべてファンクションとかを読んでますんメソッドかこういう場合は読んでますみたいなものを作れないかなと。そういうなんか なんかこう目的と手段が逆なのかっていうのがいろいろ考えるんですけど、まあそんなことを考えて作んなきゃいけないなと、ふうにやっています。で、そうするとさすがにやむルロードぐらいはできるんですけれども、そこの設定から全部から何までっていうふうに一気にファンクションに持っていくのはなかなか難しいので、何かしらパーサーを書かなきゃいけない。その辺はアンシブルのインベントリーとかでやっていたんですが、まあ先ほど書いた通り、めんどくさい。というか大変。 ということで調べていたところが、コネクションというものでした。ご覧になったことあるのかなコネクションで、ここにまあ、g タ t とかにあったりして、ちゃんと開発されてるんですよね。結構あります。前はトルネードを触ったことがあったのと、ジャンゴを触ったことがあったので、その辺で作ろうかなと思ったんですが、まずコードを書かなきゃいけない。いや、コードを書くのはいいんですけど、コードから書くて何作るのって言ったときに。 一回書かないと説明ができないのでちょっと大変っていうのと、なんかないかなと見ていたら、こんなものがありましたと。どういうものかというところなんですが、端的に言うと、あ, あ、ダメだ、これ違う。こうか。こっちですね。ここのスワ側。この諏訪側のところを先に書く。普通フラスクなんかも、まあ、これは後で知ったので、 最後のまとめで書きますが、あの別にコネクションじゃなくてもいいんじゃないかと思ったところもあるんですが、あのこのスワガーを作っ て, 作ってくれるし UI も作ってくれるっていうのは実はフラスクなんかにもあって、それ本当に後で気づいた。失敗したなと思いましたが、まあそれはそれとして、コネクションはまずこっちを書く。スワガーを書いて、でパスを書く。まあこの辺はあのオープン API の仕様なのでそのまま書くんですが、その中でパスを書いたところで ここにあるオペレーション ID ですね。ここの部分で Python のコードを読んでいくようになる。そんなコード体系というか、フレームワークというか、ツールになっています。なので、このスワグを書いて読み込ませたときには、必ず何かしら、こう、対になるメソッドなりクラスなりがちゃんとあるというのが、もう最初から担保されているようなものなので、うん、これは面白いかもね、として、 このやむるなら Python、Python 俺よくわかんねえっていう人でも書いてくれるので、まずはこれ書いてよ。で、ここのオペレーションで呼ばれるところは俺が書くからさ、みたいな会話ができるということで、まず設定シートを書いてくれ。で、このスワッガーがあれば、あの、Node.js だした、今日もに大きいのは、なんかでも読み込めて UI が作れたりするので、ドキュメントとしては Python に明るくない人でも、 とりあえず何ができるのかなっていうのを共有できるというところで非常に説明がしやすかったというところが最大の魅力でやってみました。実際じゃあどういうふうに作るかっていうところですが、その辺は非常に。じゃあ呼ばれるとメインのところはこちらです。ちょっといろいろ書いてますが、端的に言うとここだけ。メインクで読んで、 こうですね。アプリケーションのところで、フラスケープアップを読んで、スワッグを読み込んだ上で、ポートとリストを決めてランをするだけえええ。ドキュメント読んでいただくとわかりますが、ここのフラスカアップのバックエンドをトルネードなんかにすると変更することもできるので、別にフラスクが内包されているわけではないです。ただまあ、フラスクのような動きをあ、フラスクを一緒に使いながら作るので、フラスクをご存知の方はまあ、 難しくない。ですね。なので、ここで起動する。そして、ここで起動しまして、見えるようになると。ここにちょっとこれだけ書いてありますが、この URL トップっていうのが、こちらのパスのトップに今作ったものなんですけれども、ここですね。a p p p y コ o n j p クラスの URL トップというメソッドを呼んでますと。 こここで200億を返すこんなようなものが作れる。そんな作りになっています。したがって、あとは URL のパスに合わせて、例えばここすらデモで作ったので、じゃあ、ここはデモっていう別のモジュールファイルのデモ PY で作ってますけど、ファイルを作ってやると階層が スワグ側 か, から見た時の階層構造がスッキリするよねといったところでコードが書けるようになります。ここもゲットとかですね。で、ポストなんかがあったりする。これが非常に便利で、まあ、やってみたと。これもあの、ファイルを見て自動的にここをゲットだけにするオートルーティングっていうのもあるんですけれども、その辺はまあありますっていう、時間がないから紹介だけに。 しておきます。といった形で、非常にスワグア側から作るのは便利だったというものになっています。で、従ってこの利点ですね。何を作らなければいけないかは誰にでもわかる。p y o がわからない人でもわかる。ここが一番、まあ、メリットですね。ただし、欠点としましては、このスワグアのところがオープン a p i のスペックで全部使えるわけではなく、コネクションが一回読み込んでから実行するので、無理な無理な手ができない。 レフ回りががでできなないいのでエイリアスが効かないそしてオープン API の方はファイルを複数に分けたものをコンカチしながら読み込めるらしいんですけれども、てかそういう仕様らしいんですけど、それがコネクションはないので、どうしてもスワグを1個のファイルにしてやらなきゃいけない。ということで、バカでかいものを作ろうとすると、膨大なやむるファイルができてしまうので、ちょっと大きなものを作るには向かないなと。あと先ほどもクラスメソッドコードに書いてあったのはご覧になられたかと思いますけれども、呼び出すのは基本的にメソッド。 なので、インスタンス化してうんぬんかんぬみたいなそういう呼び方がないので、クラスメソッドとかスタィックメソッドにしてやらないといけない。もしくはデフとしてもファンクション、メソッド最初から呼ぶ。まあそういったことをしなければいけないですと。なので、じっくり少を書けないときにはいいんですけれども、最後の方ですね。より Python にこう詳しくなればなっていくほど、ちょっと微妙かなっていうのが、 最後の最後、一年ぐらい、あの、いろいろ作り上げた後に気づいたものですね。なので、おすすめしつつ、バージョン2ぐらいからは実は抜けた方がいいんじゃないかっていうのが、個人的な感想だったりします。えっと、時間はどれぐらいだろう。ちょっと最後に、時間がまだ終了と言われているのでお見せしますと、例えばここですね。でも、このクラスメソッドを外すと、 当然、メソッドなんで、プラスのメソッドなんで、セルフデモパスって入りますけど、ここを呼ぼうとすると、えー、っと、こっちか。ここですね。先ほどここが呼ぶやつですが、まあ、当然エラーになる。いきなり中に呼びに行ってるので。 ダメですとか、あとこの辺のデモパスのところで送ったときに、ここもエラーになるんですけれども、この辺のエラーが追いかけにくいっていうのもまた特徴ですね。このスワッグーの方で値の方をチェックできるので、どんな値が必要か、クエリだとかパラメータの値をバリデーションチェックすることができるんですが、こちらのコードと 同時にチェックできるようなツールがフレークエイトみたいなものでチェックができないので変数がどういうふうに渡るかっていうのを追いかけるのも少々めんどくさい。そしてエラーの出方もパラメータがおかしいと出てくるときはコネクション、コネクションのエラーとして出てきちゃうので追いかけるのも少し大変です。そういった欠点があったりしてよりコードをしっかり書いてこうスワッガーを作れるぐらいまでコードが出来上がってくると なんかうん不便だなと思ってしまうところがちょっと悲しいところですね。その辺がちょっと今後の発展に期待したいところではありますが、まあ、こういった作り方もありなのかなと思って、えー、使用書から作る API という形で発表させていただきました。ありがとうございます。はい、以上です。はい、稲森さん、ありがとうございます、えー。時間いっぱいになりましたので、 えっ、ー、と稲森さんのトーク、じゃ質疑応答のなしであの終了とさせていただきたいと思います。えっ、ー、と質問もしある方はですね、あの交流用のスラック等であの稲森さんに直接聞いていただければと思います。稲森さん発表ありがとうございました。はいありがとうございました。はい参加者の方あの毎自動あの稲森さんに大きな拍手をまあパチパチとお願いします。ありがとうございました。